仮想空間で働くようになると日本の未来はどうなるのかということをお話ししたいと思いますまずこれまでのように東京のオフィスに行く必要がなくなるので東京で働く人をターゲットにした飲食店は減り 特にオフィス周辺ののの居酒屋ははかかななりの数が潰れるのではないいと思い ま, すまた同居する家族がいる人は都心の狭い家では声が響いて集中できないですし通勤時間を考慮する必要もないため東京から郊外の比較的広い家に移り住むようになりますそして家にいる時間が長くなるのでオフィスチェアなど長時間の労働に適した椅子が家でも必要になります 一方でスーツや化粧をする機会は減少するのでそうした身だしなみの需要はこれから減っていくことになります子育てや家事をしながら働く人が増えれば仕事とプライベートの切り分けが難しくなり企業によっては長時間労働が社会問題にもなりますさらに職場恋愛が減るので少子高齢化社会はますます進んでいきます今回は以上です次回もお楽しみに